こんにちは。ありがとうございます。あ、ありがとう。ええー、ご紹介止まりました。上場年尾花の愛と申し上げます。えー、うちの方、今あの台風の風でね。ものすごいことになってて、今も災害ちょっと連絡来てたんですが。まああの？私どもは祭りに来てるって会場の皆さんと一緒に楽しみたいと思います。5000円貯まりますよ。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 ありがとう Say,、oh, you. 私のサイバー、スか、ィナーのをマシン山のン、からのル、カミラサイド、スティナバイ、ハリオキューバーガー、シューイ、トークホージョー、ミラーエゴ、カミラゴ、イヤス、キューギクシェスカタをロ、イクトシモ、血ーズシモ、カワラのエもイバー、ワルダー、モーリングサを守りくださるあなたの真ー思うがーロのことイホして人を の心をこの姿見えていました。この声は 我のの思いが強と響きをれーー上夢上我らまはよさの人輝け上々 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА お世話ありがとうございました。